こんにちは今日はえこちらのカーソップグローリーさんにお邪魔しておりまして、まあ、社長さん、えー小塚社長はい、小塚社長なんですけれども、どもどもこちらのウラこれ今、あウルスす、すいません、ウルス、<笑><るす><笑><笑>あまりよく知らないです、すいません<笑>、今これ、価格的には4000万円ぐらい、4 0 0万オーバーですか、4000ぐらいです。ぐらい、ぐらいまあ、出ていまして。まあ で今市場でも欲しいなって思ってらっしゃる方って多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれど も, そうですよ、ね、もう今新車が買えないんですよね正直言うとこれも新車の価格よりも高いんですけど、はい、ただ今、全体的な相場で言えばこの1年落ちこの2000キロ4000万というのはかなりお値打ちだと思いますなるほど2000キロですか、えー、そうです新車の価格はもう頭から抜いてもらわないと今、なかなか中古車買えないものですから。 で私も、まあ、今回、まあ、このウルスではないんですけれども、はいはいはいまあ、もうちょっと、えー、あの今、355乗ってて、はいはいまあ、1000万ちょっとぐらい の, かあの価格の車なんですが、えー、やっぱりゆくゆくは2000万、3000万という、はいはいまああ、ステップアップをしていきたいと思っていて、車のね、はいはい、買い方、やっぱりこういった在庫が並んでて、魅力的な車があるっていうのはもちろんいいんですけれども。はい やっぱり自分が買えるのか買えないのか、はいはい、やっぱそこがすごく重要になってくると思うんですよ。なるほどで、はい、私も、えー、やっぱりこうお店を探して、問い合わせするのが結構怖くてはい、はい、<笑> 怖, い<か><笑>怖い人がやってるからで す, <笑>らです<笑>そういうと、ねえー、やっぱり、なんていうんですかね、自分が買えなかったときに、はい、ものすごくなんかこう恥ずかしいなっていう気持ちってあると思うんですよね。な る, ねなるほどそう あとは一般的にはやっぱりこのこういった車を買われる人っていうのは現金で買ってるんじゃないかという現金一括で買ってるんじゃないかっていうイメージが僕の中でやっぱりあるんですよねそうですねまぁ、あ、ちですと8割、9割近くがクレジット、はい、クレジットクレジットまたはリースです。んにかかかっても月に。 普通になるほど、えーまあクえーえー、クレジットばっかで す,、ね、ですね、そうなんですねじゃあ逆に、お金が今、準備できなかったとしても、えーはい、逆に買えるチャンスはあると全然ありますあいうことなわけですね、えー、なるほど、なるほど、そうすると、はいはいまあ、今、そうですね、まあ、あのまあ、車, 車欲しい車はあるんだけれども、はいはいはい、なかなか今、えー、と金策ができないという方も、はいはいはい、やっぱり一度、あの その辺をまあ相談なり、電話なり、まあラインでも、いろんな形でできますで、ええ、な, るなるほど、なるほど、でで多分ですね、うんはいはいはい、あのー、そう言われても、なかなか自分のことをこうさらけ出すことができないと思うんですよね、そうそうそう現実的にはそうなんですか、えー。やっぱりその辺っていうのが、どうしてもこう年収がいくらだとか、はいはいはいえー、で年収をま あ, ある程度こう、まあ、書いたとして審査を通して、えー、審査が通らなかった時で。はいはいはい そみじめな思いしてその帰るっていう姿を結構思い浮かべちゃってなかなか敷居が高くてあの欲しいんだけども審査が通せないとまあ審査を通してくださいっていうことをなかなか言えない人たちって多いと思うんですよ。なので今回は まあこの裏感を今回例にとってあウルスで、ね、ウルスごめんなさい裏感これ<笑>どちらかというとこっちの車のが好きだと思うんですけど<笑>ウルスいいですまあウルスですね、はいはい、まあ4000万の車まあ私ももうもう2ステップぐらいの先の車にはなるんですけれどもあ、はいはいはい、まあこういった車のその買うその金色的なその例ですね。 あの今までのそのお客さん、あのいろんなお客さんに車をこう、あの売ってきたと思うんですけれども。まあどういった事例があるのかっていうのをちょっと具体的に、お話ができたらなと思います。まず私から聞きたいのは、この車を買うためには、だいたい年収としては。どのぐらい、ないと買えないものなんでしょうか。まあ一概にはちょっと言えないんですけど、まあ過去の事例で言いますと。ローン会社さんに、今まで車のローン。 実績がかなりある方ですと、はいまあ、800万ぐらい、7八百800万ぐらいの方でも通った例はあります、ね。なるほど、なるほど。7 800万、まあローン。ローン会社さん一番気にされるのが、やっぱり信用度なんですよね。なるほどね、はいはい、過去に何台も購入されて、はい、ローン払い終えて、うんはい、その実績がたくさん積み重ねである方は、はい、年収かなり低くても。 通るって僕のイメージです。あー、えー、な, なるほど。例えば、えー、1500ないとダメですよとか。はいはい。2, ないとダメですよっていう。はい。一概にはそういうことないですね。じゃあ逆に収入年収が安かったとしても、うん、まあ何回かこう複数回あのー、こに使ってて、えー、ちゃんと還債してて特にお金もなし、ね。えーまあ、そこが前提ですけど、えーえー。なるほどなるほど。もう潔白な状態を維持してるんであれば、えー、まあええー。 年収が多少安くても、カバーできると。えー、まあ、それプラス持ち家だったり、持ちマンション。はい、不動産とか、持ちですともういうことなんですね。なるほど、なるほど。えー、もうかなり強いですね。それはやっぱりあの担保にするようなイメージになるんですかね。まあ、そうですよね、多分リスク回避だと思います。えーえーえー、な, るなるほど、なるほど。そうすると、例えば、これまあ、今0百万ぐらいから。 はいはいはい、年収800万ぐらいから買えるというお話をされましたけど、もう次に気になるのは、はいはい、年収の次に気になるのは、はいはいはいはい、頭金ですねです、どのぐらい用意したらいいんでしょうかこれも一概には言えないですけど、ええまあ、1割、400ぐらい入れていただければ。 まあ、かなり可能性としては高くなるので、四、え、千、ーえー、万の車でも四百万円入れれば、まあいいんですか、まあ。買える可能性はかなり上がります。えーえー、そうするとまあまずまずまあ今二つあのワードとして出ましたけど、はいはいはいえー、まあ八百万だから、はいはい、まあある程度そのサラリーマンの年収でも、まあ全然乗れちゃう。まあ でまあ、そういう方、結構いっぱいいます、あそうなんですね。いますいますえー、じゃサラリーマンの方で結構、こういった車を、はいはい、あの実際にその制約されてる例っていうのも、はいあ、はい、あるんででしょうか今まで、まああのたくさんありますよ、すべてが経営者だとか、えー、っていうわけでもないですから、あそうなんですね、えーえーでまあ、あの月々の支払いをです、ねはい、クリアできる収入があれば。はい 例えば、他の趣味を削ってこっちに回すとか例えば釣り好きな方ですと、はい、毎年釣り座を買い替えたりとからその収入の分配をうまくすれば、えーえー、例えばパチンコ好きな方が月に10万使うとか、うんうんうんうん、見えますよね、まあ、ね、この前うちのお客さんでいたんですけどパチンコじゃなくてタバコを吸われるのがすごい、ね。あ ヘビスモーカーの方で、はいはいはいはい、ちょっと僕タバコ吸わないもんでわかんないですけどタバコって今高いですよね、はい、高いっすよ5 0円ぐらいしますよね今ね一箱ね一、ねえー、ヶ月九万円ぐらいタバコ代で使うっていうのが言えんですよ<笑>で<笑><笑>その方が<笑> あのー、マクラーレンのボーよンマルイス1700万ぐらいの車をちょっと奥にあるんですけど、ああなるほどあれ1700万ですね、えー。あれをまあうちの低金利、はい、残価ローンで買っていただいた、1.9%、はい、はい、1.9%、120回、ねはいはいはい、残価で買っていただいたんですけど、はい、あれがね月6万8千だったんですよ。ええーうん、あのー、例えばマクラーレンのでちょっと今飛びますけど、はいはい、えっ、ー、と1700万で、はいはいえー、月 6, 6万6千円 ？6 万7千 ？6 万8千 円,、ね、円？頭金300万でした。頭金300で6万8千円。えー で笑い話で、ええ、タバコ代より安いじゃないですか、枕<笑>雨になるのっていう、<笑>タバコやったらもう一台これ買えますよっていう提案をさせていただいたんですけど、健康的ですよね、<笑>タバコはやめれんとは言ってたんですけど、イメージとして、そんな感じですよねーー、月々何十万払わないといけないとか、いや、もうそれこそ僕なんかも、ホームセンター行った時に、えーはいえー、ときに、GT3 の相談をしに行ったんですよ、現行の、現行、はい、の、30万ぐらい、しますそう、す月、えー、々ね。そう 月々30万円、あはいはいはい、でまあ、私、まあ一応年収ベースでいくと、まあ、大体その時八800万ぐらいの年収ベースで一生出したんですけど、あ そ, それでも毎月30万かかると。ええ、ちょっときついですね、きついですね、<笑>はね。三十払うおとうと思う年収最ででも一0は軽く超えてないで す, いや厳しいすよねそうですよね、ええ、それもとま あ, あの家族持っちゃうと、ちょっと厳し い, 厳しいで、ねま。ですよねまず イエスと言わないですよ、ね、そうそうそう、えー、そうなんですよ、だから結構その、そディーラーで買うとなると、はい、そのイメージがあるんですよ、ねえー、2000万以上しちゃうと、もう毎月にもう、なんか何十万円も、毎月払わなきゃいけないっていうのがあるんですけど、実はそうじゃないと。えーうん、そうじゃない、まあ、うちはちょっと特別なそのローンプランっていうのを、はいはいまあ、オリコさん、アークスさん、アプラスさん、はい、あとプレミアファイナンシャル、4社と提携しまして。うんはい あのー、本当に月々安く乗れる低金利なで残価も結構後ろに持っ、まあ、他のお店さんより持ってこれるんですよね、はいはい、だからこれですと、はいまあ、多分月15ぐらいで乗れちゃいますウルス4000万あ4000頭金、まあ例えば400千3600、はい、残残残りを。はいはい えっ、ー、と残価ローンで組んでいただければ月15行くか行かないかぐらいだと月15万ですか。でこ 4, 万乗りまなるほど。400、え、万、ー。ま あ, 4, あ、まあ、まあ動く不動産ですよね。そ う, よ そ, う<笑>そうなんですよ。そうなんですか。えー、あじゃあまあ一応まあま800まあ400万頭あって年収800万でも、えー、まあ月15万円まあ払えるぐらいの、えーえー、まあ財力はまあ。 まあいずれしもないと、ないと、まあ、買えないいとえけどそ れ, それが払えるで払えるのであれば、ね、例えばお子さんがもう手離れて、はいはい、住宅ローンが終わりました、はいはいまあ、趣味は車しかない、そういう方でしたギリギリいけちゃうんじゃないですか。なるほどね、まあはい、あとご結婚されていたら、まあ当然奥様のご理解がいると思うんですけど、そこの条件クリアできるのは全然可能ですよ。 そうなんですね、えー、結構その辺って、一般ピープル、まあ、私もそうに含めて、はいはい、やっぱり国産車を乗ってる、えー、まあ乗ること乗ってるねあの頻度が多い人間ですと、はいはい、やっぱこうキャッシュで買わなきゃだめだとかね、でこういった移入者になっちゃうと、まあもちろんやっぱりキャッシュで買ってるんだろうなっていう、予定概念、うんまあそね、そうそうそう、あるなって思うんですけど、はい、外の方で、グローリーで車買う人って、お金持ちばっかだよね、すごいよね、なキャッシュなんだよねって。<笑> やっぱ皆さん、そうやって勘違いされてるんですよ、なるほどね、でいや実はもう、8割、9割、クレジットやリースですよっていうと、んうん、結構皆さん、びっくりしまちなみに、私も、はいあのーまあ、今まで、やっぱりリース、はいはい、あクレジットで車を買ってたので、はいはいまあ、知ってるところはあったんですけれども、実はこういう車だからこそ、そのクレジットで買う価値っていうのが、うん、買, う買うべきです ね, ねあるっていうまあお話なんですけど、はいまあ、そのあれ、ちょっと具体的に。そうですねまず 私的なところでいうと、まあ、資産価値が非常に高いで、えーえーでまあ、今、このご時世、はいまあ、昨今、よくニュースで言われている半導体不足で新車が買いたくても買えないという状況ですよね、どうもウルスもこの方はもう打ち切りで時期のもうすぐ新しい方が出るんですけど、はい、新車価格もかなり上がってるんですよ。はいはい これが多分当時、このオプションで三千3500万ぐらいの車だったんですけど、えー、新型のウルス、ちょっとまだ正式な値段は発表されてないんですけど、うんうん、1000万は高くなると思うんですね。あ な, るほどねではい、なおさら抽選だったり2年待ち、3年待ち、はいはい、ですと何が起きるかというとこの前型の価値がすごい上がるんですよ例えば1年、2年丁寧に乗っていただければゼロ、ねまあ、とは言わないですけど、はい、下がる率すごいすご い, すごいあ そうですよね、えー、なるほどまあもちろん確かに、これを抽選で、うん、まああの限られた方がいて、うん、もちろん新車で買ったほうが、リセールバリューとしては高くなるけども、理想です、えー、まあ一番いいのは、抽選か2年、3年待って、えー、新車を買うのが一番いいんですけど、はいうんまあ、それはいろんな条件クリアしよ、うん、ねそうですよね、欲しい車、2年、3年待てるかっていうとなかな か, いなかなかきついですよね、そこはね。うん の方にランクル300があるんですけどたまたま買い取りでうち2台別々から入ってきまして、えーはい、あの2台とも出たんですよその人そのうちの一人の方が、はい、実はもう新車で僕、頼んであるんですおーだけどディーラー何回聞いても2年待ち3年待ちで、はい、もう欲しくて頼んだのにもう待ちきれないから。な, るほどなるほど 正直言うと、中古で買うと新車より600万ぐらい高いんで す, 高いですよね。ね、えー、待ちきれないから、もうとりあえず買いますって。なるほど、なるほど。だから、なかなか欲しいと思って、2年、3年待つって、かなり辛いですよ ね, そうですよね、えー。もう一つ言えることは、やっぱりその中古だからってあって、えーまあ高い、新車より高い金額にはなっちゃったとしても、 あの要するにその中古は高いけれども、うん、また今度、売るってなっても、まあ、そんなに値崩れがないよっていうことですかね。なか車種によってはもう今上がってる、上がってるう新車の値段というのは、ちょっと冒頭にも言ったんですけど、そうですね、もう頭から外していただいたのがいいで、ね、そうですよね、えー、だから結構勘違いされる方がいて、中古の方が損なんじゃないのっていうね、はい、なんか結構こう概念がこう広がってるような気もするんだけれども。 でも、そのお金を最初からまあその調達、まあデポジットみたいなイメージですよね、そうですそうです、ねえー、そうでですすよねね、えー、ちょっと ま, あまとまったデポジットをもちろん入れなきゃいけないけど、えー、でも結局、売っちゃったら、相殺できる、もしくはお釣りが来る場合もあるよとあ、まあ、全然今だとありますと、ね、いうことですよね、えー。だからそういった意味では、やっぱりまあそうなると、今度またその車 の, その車種の選びっていうのも、もちろん重要にはなってくるかなとは思うんですけれど。 まあこ う, う純粋なもうガソリン車、うん、はい、多分今後出ないですよね。出ないですよね。出なでね。まあ E.V. だったり、ねうん、となるともうこの大排気量のガソリン車とかこのスーパーカーはまず下がのことはないと思います。なるほどなるほど。安パですねす。なるほどね。えー、だもうそうすると、まあ最初の話からまた戻ると、えー、あのー、まあ少なくとも現金で買う必要っていうのも全くないですし、4000万だから。うんうん 手が出ないっていうわけでもな い, もない逆に堅実なお金の使い方っていうなるほどねでまあスーパーカー乗ると付き合いも結構幅が広がってそうですよねやっぱ本当にスーパーカー買って本当に良かった楽しくなったっていう方の方が多いんですよ、うんうんうん、買って後悔した失敗したっていう人まあうちのお客さんの中では、はい、ゼロではないですけどほぼいないですああやっぱ買ってよかったら楽し い,、ね、いろんな友達ができたとか、うんうんうんうん、ええー、買うメリットの方が僕は高いと思いますそうですよね 私もね、まあ、その辺のやっぱり経験ってやっぱりしてて、えーうん、やっぱり自分よりもこう上のまあ上級国民っていう方ですよね、やっぱりそういった方と接点が持てる、社長とも僕、接点が持てるようになったってい、えー、うの、ん、も、えーうん、やっぱりフェラーリーに乗ってたっていうところもやっぱり強いなって、えーいえー、思いますし、僕もそれで安心して任せれるんっ思うなとすいなので、それはある意味、なんていうんですかこう、投資、安い投資ですよね。例えば本当に 先ほどの話に戻っちゃうんタバコで9万円使うとか、うんえーはい、そうですよねまあ飲みに行くのが悪いとは言わないですけど、えー、飲みに一晩十万円十万で使う方いるじゃないですか、うんうんうんえー、それちょっと抑えていただければ全然こういうスーパーが乗れちゃうんですよそうですよね、えー、ゴルフを週に二回行ってるのを週一にしていただくとか、うんうん、なるほどなるほ ど, るほどクラブの大会を二年に一遍にしてもらうとか、ね、なるほどね、えー、そうですよねえの全然変えるんですよ皆さんがちょっと自分で壁を 壁をそうなんです、世の中、なんかこういう、なんていうんですかね、やっぱり国産車がどうしてもね、えー、やっぱりこう多い中で、えー、まあ今一番、そうですね、あの NBOX が一番売れてるとか、そうそうそうそう<笑>軽自動車で我慢がしておこうとか、そうそうそう、そうそ う, そう、まあ、現金じゃないとだめみたいな、でも実際、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり堀江も言ってますけど、はいはいはい、やっぱ金は貯金するんじゃなくて、使えとそういうことですね、えー、有効な使い方ですてね、そうですよね、えー、やっぱそこがすごく重要なところなのかなって。 うちも決、ね、して売りたいから言ってるわけじゃなくて、今,、はい、今までうちで買っていただいたお客さんが口を添えてそうやって言っていただけるんですよねむしろ、えー、あのもう売りすぎちゃってるから、<笑>いちいちあのここで言うまでもないんですけど、<笑>はいはいはい、やっぱりあのこちらの、ま、看板でもある通りなんですけれども、これもう本当に社長がすごくあの大事にしてることは、えー、あの夢を現実にっていう。 私もすごくこの辺って、やっぱり自分もやっぱり1回こうスーパーカーこう乗ってて、ものすごくやっぱり共感するところがあるんで、本当に人生が豊かになります、そうですよね、えー、これはもう断言できます。あの単なるなんかこう見えとかじゃないんですよね、じゃないんですよちょっと違うんですよね、えー、よねその辺はね。れはねうんまあ、これ、スーパーカーのツーリングで仲良くなったお客さん同士で仕事でやり取りして、うんうん、もう売り上げが上がったとか、それを望むわけでもないですけど、うん、そういうことも。 まあ、ありえますよ ね, なるほどね、ええまあ、そういった意味で、だから今、まあグローリーさんなんかは、もうとにかく上、もちろんそのお金持ってるその会社経営の方ももちろんあのお客さんとしてたくさんいらっしゃいますけど、一般人でも買えるような、っまあ、そうですよね。ええ まあそういった意味ではね、やっぱりあの信頼できる、はい、まあお店、はい、まあもう本当にもう、社長さんのこの、あのもうしゃべっ実際にこうしゃべってる状態からもね<笑>、はい、もう全くなんかうさんくささっていうのがない<笑>と思うんですよ、<笑>本当に、<笑>本当に私もそう思っていて、<笑>でやっぱり信頼ってすごく重要だし、あであの社長さんは、息子さんもいらっしゃいますけれども、もともと検査員出身の。あそうだ オ、ねえークション会場の検査員出身でいらっしゃるとこいうことですよ、ね、す、え、ね、ー。やっぱ車を見る目っていうのが、一番、えーうん、この中古車を扱う中 で, そうですよ、ね、一番重要だと思うんですよ、そうですよね、当然、整備とか、その辺も重要だと思うんですけど、ね、まず車を選ぶ、うん、見る目っていう は,、うんうんはい、は, いはい。えー なのでいい、かなり目が超えてて、えー、やっぱりこういった車を仕入れるの も, も1台1台、もう一台一台、厳選された、ね、もう車であると、えー。まあ、とにかくその、大金をね、やっぱりこう、まあ、えー、えー、まあ、ローンではありますけど、まあ、でもやっぱりね、えー、ある意味その、あの、借金を背負ってっていう方、えー、ローン。1000円の0 0 0円のものか、ね、そうですよね、えー。なので、やっぱりその、お客様が求める車っていうものも、やっぱり一台一台、厳選されてるっていうのも、グローリーさんの、あの、大きな、あの、 まあ、特徴にああまお店の特徴になってるなっていうふうに思いますね、えー、はい今、ねまあ、おかげさまで全国からお客さん来ていただいてそうですよね、えーまあ、来ていただいていうか来店なしで信用して買っていただく方もかなり今多いですけどね、うん、すごいですよね、まあ、電話と LINE、えー、ラインとメールだけですとかね、うんうんうんうん、そうですよね、えー、あの YouTube チャンネルでね在、はいはい、庫紹介、ね、あのまあされてますけれども、えー やっぱああいった動画をこう見ることによって、はいはい、まあもちろん一番見に来るのが一番いいとは思うんですけど、時間とかねえー、予算許す許せば来ていただいたほえですけど、ねえー、そうですよね、えー、まあでもそういった人ばかりじゃないから、コロナ禍でなかなか移動っていうのもね制限されますんですね、うんはいはいえー、まあ私もまあ、まああ3、4、8、まあ、今回これ、ちょっと見させていただいたんですけれども、やっぱりもうね見るまでもない。 僕、3号も乗ってるんで、はいはいはい、こう見てみてね、やっぱり全くこのケチのつけようがないコンディションになってるんで、<笑>えーえー、なんか特になんか見に来る必要っていうのもな い, <笑>な い, ないんじゃないかっていう、ねえーまあ、そういう方がおかげさんに今増えてます、ね、で、あとはあのさっきもお聞きしたんですけど、えー、そのフェラーリ、こういったネオクラのフェラーリって、やっぱり慎重になるじゃないですか、どうしても。はいはいはいはい、でもやっぱり あのー、社長さんのそのつながりの中で、はい、愛知の社長ののの、まあ、愛知の、はいはいはい、その輸入専門店とのつながりがあって、はいはいはい、あのプ、ー、ライズさんとか、あ, あとティーウエストさん、関東、ね、ののお客さんですと、えー、まあうちまで持ってきていただいても当然いいんですけど、はい、何かあったときは支店、はい、とか、はいはいまあ、なかなか時間的にも予算的にそれがちょっと厳しいという方は、えー、と東京・新木場の方に、はいはいはい、サービスセンターありますよね。 っていうのも提携してますし、はいはい、あと、えっ、ー、と、プライズさんでもフェラーリの修理も多分、はいね。僕は日本一だ知らない人はいない。もうフェラーリ博士、えー。そうですよね。プライズさんとも提携してますんで、はいはい、まあ、うちで買っていただいたお客さんは優先的に修理とかも、はい。なるほど、はい。あ、優先的に。 異言ではあまり受けてくれないと思うんです。忙しいいですよね。忙しいんですよ。うん、すごい車入ってきますもん。なかなか個人でこう飛び込んですぐ直してくれっつっても多分難しいですよね。難しいだがティーウエストさんにしても、うん、プライスなんですよね。なるね。えー まあうちに一歩入れてなるほど。えー、その受け入れ体制は整えますんでいやーそ、僕、それは初めて今日ね、ちょっとあのお伺って聞いたんですけどす、えー、もうそうなっちゃうとね、えー、なんかこう、もう迷う理由がないというか、えー、まああとはね、あの、えー、ローン審査が通るかどうかぐらいの、ねね、まあ話でそうそう、えー、例えば、残念ながら、はい、車、例えばこの車が欲しかったんだけれども、えー、ローンが。 通らなくて、買えなくなっちゃったとまあいうことをどうしても欲しいと思ってる方ってやっぱりいらっしゃると思うんですよね、まあ、そういった人たちにああのまあ利用できる、まあ、ローンというのがちょっとある、まあ、ロ, ローンではなくて、まあそのーリースっていうのがありまして、はい、ちょっとローンとはまた違うんですけど、はい、何が一番の違いかと言いますと、例えばこのウルスえっ、ー、と三千 3000… 頭金400万でまして、はい、3600万に対しての審査なんですよ、ーローンは、はいはい、それを例えばリースにしますと、はいえーまあ、例えばですけど、3年リースで、リース料が3年間で500万だとしますよね、はいとえー、と3600万に対しての審査じゃなくて、はい、リース期間のリース料500万に対しての審査なんです あなるほどこれがアプラスさんで、うんうんうんまあ、内用の リ, リースを作っていただいてるんですけど、はい、ああ、もうそれはグループさん、専用の、まあ、専用みたいなもんですけど、えー、そうなんですか。と、えー、なると、審査のハードルが一気に下がるんです3600万の審査が500万になっちゃうってことで、すか、えーそうでまあ、直近ですと、<笑>まあ大阪のお客様で21歳、<笑>はい、会社を干して1年半。はい でどうしてもフェラーリが乗りたい、カレーリーが乗りたい、えーえーえーでまあ、1350ぐらいだったかな、はい、まず法人さんでローンを通したんですよ、はい、2社やったんですけど、まだちょっと商売始めて短いっていうことで、代表者さん、年齢も若いもんですかなるほどなるほどローンは残念ながら通らなかった。通らなかったはい どうしても乗りたいもんですから、はい、なんかいい手ないですかということで、はいはいはい、じゃあ、だめで、リースでやってみ、うん、ようかって話で、なるほど、なるほど、でえっ、ー、と、リースを、それ2年組んだのんだかな、1年だと、ちょっと、はいはいはいまあ、2年契約のものもあったり、3年契約があったりとかするんですね。で、まあ、リースでやったら、審査通ってまうんですよ、えーまあ。リース料が300万ぐらいに対しての審査ですから、なるほど、なるほど。ハードルが一気に下がりまして、そうですよね。えー、でも、今、無事に大阪でフェラーリに乗ります。なるほどえー ね、はい、すごいですよね。で会社ね、リースのメリットとして、会社やられてる方はも、う査以上、はい。ビチッと で, ま、はい、できますので、ね、あなるほど、なるほど。対策に な, す、ね、なりますよね。えー、そうですよね、はい。まあ、なので、まあ、例えば、まあ、仮に、はい、まあ、今回、そのグローリーさんの場合ですと、まあ、店舗に出向かなくても、はい、ラインまず最初に、事前に、うん、ラインで、まあ、あのー、審査もできますし、メールでも で, きますしもできると。まあ、お電話でもヒアリングさせていただいて、はい。はいはい、お時間があれば、 なるほど、なるほど、そうですよね、まあ、結構、LINE を、ねまあ、送ったりとか、電話をしたりとか、まあ割とね、うんあの、その中で自分 の, こうあの個人情報を出すの が,、まあが、なかなか出しにくいっていう話もあるかもしれないんですけれど、まあ、それはいただかないと、ちょっとできないもんです、ねえーえー、なるほどね、えーまあ、それを外に出すってことは 100% ないですから、えーえー、ただでも、ああ今回のまあ社長の話の通りで、えーえーまあ、リースだったら、 500万の審査が通れば、まあ 例, えばねえー、例えば買えるし、まあ、買え、ね、ええー、る、ね、ですよねねそうただ一つリースのデメリットとして、はい、ローンと違って、基本的には2年って組んだら、2年間乗ってください、なそこはちょっと注意点ですあーローンですと、まあ途中で切っちゃってもね、なるほど、ねえー、いいんですけどそうです、ねうんえー、ただ審査のハードルが下がるっていう面では絶対的に。うん 使い勝手はいいですね。そうですよね。ねなるほどね。た、えーまあ、それぞれのっあったプランを提案させていただきますし、まあ い, いろいろお客さんヒアリングさせていただいて、はい、最適なプランをお提案します。はい、なんとも、はい、このスーパート乗っていただけるように。 なるほど、わ、えー、かりました。まあ、あとはね、あの私からのまあお願いというか、はいはい、あのやはりその車って、はいあのまあその、例えば私の場合です と,、はいまあえー、と、スーパーカーの入門だとまあ1000万ぐらい、そこ今度、入門クラスを突破したら、今度は2000万円、あまあ、2000万円ぐらいだったら、例えば、まあはいえーまあ、ポルシェの、G えー、と GT2 と か, GT2 とか、えー、マニュアルとか、GT3 とか、ム ル, ル,、ね、ルシエラゴとかあって、えーはいはいはいで まあ3000万ぐらいになってくると、この、ええ、まあ3000万じゃ買えないかもしれないですけど、ええ、だったり、そうですね、なってくるんで、まあスーパーカーの中でもこう、まあ一応ステップが3つぐらい、まああると、まあいうことなわけなんですけど、まあでもやっぱりなかなかそのステップが3つあるっていうのは分かってても、実際この車欲しいと思っても、自分の条件に当てられるのかどうかっていうのが分からないとおっしゃる方もいると思うので、あのまあ、 どのぐらいの価格からだったら、あのどのぐらいの年収で、どのぐらいの頭金から買えるのかっていうのを、あ目安として、それをま あ, あの、今, までのうちの、まあ、今後、えーあれですねえー、そうですね、まあ、えー、あの在庫紹介でもいいですし、あ, うう と,、ね、あとはまああの概要欄でも全然構わないんですけど、あどまあ、このぐらいの価格帯、このぐらいの条件で。 乗ることとが可能ですよと、はいはいはいまあ、そうすると結構、あのー、その辺が分かってくると、相談に乗りやすいと思うんですよ、ああすえーりまね、いやむしろ、えーねはいはい、そ, うそうそうそう、そうそうそ う, そう全くね、あのそ、ーののね、そうそうかすりもしないような状態であの相談になっちゃうとはいはい、はい、結構あの、引いちゃうところがあると思うので、はいはいはいあ、このぐらいだったらいけるかもしれないなって。 えーまあ、いう あ,、まあ、ある一つのですね目安に、うん、なれるなると思うので、はいはいはいまあ、そうすると結構、お客さんのほうも、はいはいはい、車も、まあ、買いやすくなるというかあの検討しやすくなるようになってくるしるあの社長がいつも掲げているところのこの夢を現実にっていうところがより一層近 づ, く、ね、そう近づいていく、えー、増えてくるのではないかなと思いますので。<音声>はいまあ その辺をですね、あの、今後、あの、やっていただけると非常に、はい、あの、いいのかなって、はい、思います。はい。あまず、ま、え、今回は、えー、っと、そうですね、私も、あの、実は知らなかった車のその買い方、まあね、あの、品作についての、えーね、まあ、実態ですね。そねまあ、その辺をですね、あの、今回、グオリえー、カフショップグローリーさんの小塚さん、小塚社長にお伺いをさせていただきました。はい